はいということでですね今回はですねなんとですね私重大発表がありますなんと私新しい本を出すことになりましたイエーイ、はい、ワンパンで面倒なしフライパン革命私実はですねレンジ料理もやるんですけどフライパン料理も実はね結構得意なんですよ私のフライパン技術がですね全て詰まったんです この本から一レシピ紹介させていただこうと思いまして、めちゃめちゃ美味しい。あいき肉のサイコロステーキ風です。乳児のバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介していきたいと思います。まずですね、こちらあいびき肉二百グラムですね。であとニンニクひかけ、もうほとんどそれだけですね。あとまあ、小ネギがあればいいかなと思います。あとは調味料は概要欄で。 ということでやっていきたいと思いますこちら私フライパン革命という本を出させていただいたんですけどもとにかくね革命的なレシピがいっぱい入ってるそうなんですけどもまあ僕何を書いたか全然忘れちゃったんですけどもでもねとてもオススメな本になってますめちゃめちゃ頑張った記憶があるから革命的なフライパン料理を作る上で何が必要かって言ったらですね僕も革命していかなきゃいけないと思いますということで私をハイボールで革命させていただきますあー 革命が起こったところで最初からやっていきたいと思いますまずねえー、とニンニクやっていきます最初はねお野菜からやっていきましょうねニンニクはねスライスしていきます 56mm のスライスでいいと思いますあんまりねえっ、ー、と薄いと焦げやすくなっちゃうんですよねなのでこんな感じでこんな感じですねこれぐらいの薄さがベストですねそして合いびき肉こいつを用意してくださいでここに片栗粉小さじ1トレーでこねちゃいますね そしてマラブを四分の一入れていきます。四分の一ねこれね。はい。小さじ四分の一。胡椒。はい、でこんな感じで切っていきます。思ってる三倍入れてください。はい。胡椒はね入れた量入れた分だけ美味しくなります。はい。で混ぜる。パックのまま混ぜちゃう。 でね、よく混ぜてください片栗粉がね全体によく回るような感じで、えー、こう揉みながらこねてってください。 ねてまあ今回ね洗い物嫌なんでパックでまとめちゃいました厚さ的にはね 1.5cm ぐらいこういう感じで四角くまとめ上げてくださいパックがなくてもなんかバットかなんかに広げてこういう風に成形すれば大丈夫ですからそしたらですね早速焼いていきたいと思いますフライパンに小さじ1杯のサラダ油入れますそしてニンニクを入れてですねニンニクチップを作っていくんですねこれがあるとね非常に美味しそうに見えるしガーリックオイルも作れる、ね、一色に重なんですよ弱火でねやっていきます ガーリックチップを作るときはできればね弱めの火でやってくださいえー、と、強めの火でやるとね結構焦がしやすいんですよこれ実はねもうもうねもうぼちをぼちをでこれでもう油切ってもう揚げていくほら美味しそうでしょこれそしてここにガーリックオイルが残るわけでお肉これ入れていきますこれぐらいの厚さでまとめてくださいねこれねでこれをベガンドで最初中火で全体的に焼きます 結結構構片栗粉も入ってるんんで、で焦げ目ね、結構早くつくつすよそしたらほらほらどうどうどうどうめっちゃうまそうですよナイフでこのままドカってステーキみたいに出して食べてもいいですそれでも全部十分まず今回はねちょっとお子さんも喜ぶようにサイコロステーキ今回はちょっとお子さん欲しいです はい、そしたらですね、両面どうでしょうか見ていきます、ね。はい、まあ、いい感じに焼けてますね。で、両面にこれぐらいいい感じの焼き目がついたら、ちょっと弱火にしちゃいます。弱火にして蓋をして、だいたい4、5分、中に火が通るまでやっ、えー、ていきます。と、今4分20秒ぐらい、4分半ぐらいですかね、経ちましたんで、どれぐらい焼けてるか見ていきたいと思います。 てててててててててててててててて。はい、上手に焼けました。周り焼けてるんですよ。本当に焼けてるかっていうのを確かめる術を教えます。竹串でつついてください。竹串でつついて溢れてる肉汁が透明だったら焼けてますから。これも完全に焼けてます。したら、こいつは、一旦まな板の上に置いちゃいます。あとで切り分けるこの時点ではまだ切らないです。ちょっとね、休ませとく で、ちょっとね残った油多いんで少し捨てます、まあ、少しね残しておいてもコクが出るん で,、えー、でここでソース作っていきますここにお醤油、あと赤ワイン赤ワインなければねあの白ワインでも日本酒でもいいです赤ワイン赤ワインソースにしていきますでみりん大さじ1はいそしてシュガー大さじ半分ですねちょっと甘くしますはい、で味の素を123振り入れますはい、で火にかけます はい、でこれ煮詰めてソースにしていきますここら辺は、ね、強火で大丈夫です半分ぐらい煮詰まったら大丈夫ですからねここら辺はねあのどれぐらい味が濃いのが好きかによるんでこれぐらいですかね、はい、半量ぐらいになったかなじゃあしたらですねお肉を切っていきますお肉はねこの大きさだとこれ半分に一回切ってでここここで、はい、こんな感じ はい、はい、こんな感じですねじゃあ盛り付けいきたいと思いますもうこんなこんな感じですよこんな感じでねで先ほどのソースをほほほうまそうだね<笑>そしてガーリックチップガーリックチップもねあのお肉と一緒に食べるとすっごく香ばしくて美味しいのでこれはね全量かけてあげてくださいそしたらで小ネギをこうパラパラパラッと そして最後にブラリルレッペンじゃあこちらで肉完成ですはいじゃあできましたので食べていきたいと思いますじゃあやっていきたいと思いますやっちゃいます いただきます う, お<笑>うましかかも柔らかいこ中ののののジューシーシなところとさ外のこさ外焼かれたお肉の部分の直感のコントトラスト、うんマジですね、ますいただきますはい、ん。これはね うまいマカロンめっちゃうま い, うまいよね<笑><笑>ハンバーグみたいに調味料入れないで、うん、もう片栗粉入れてシンプルにするもお好きな気がね、うん、そう片栗粉小さじ一杯だけなんですよしかも作るのも簡単で、うん、安い安いのが最高このねこのフライパン飯革命、はい、フライパン飯革命、ね、<笑>こんな素晴らしいレシピがなんと100レシピも入ってる<笑>もうこれ皆さんぜひ買ってください<笑>、はい いやじゃあもういいで す, あすまあいまか。ということで皆さん<笑>よろしくお願いしますえこねていくことによってお肉自体もまとまりがあってえっ、ー、とまとまりがありますそして僕の動画もまとまっていくとそういうことですよ皆さん、ねまあ、まとめてるのは編集ですけどねは い, <笑>い<笑>編集さんはいつも僕のええー<笑> どうしようもない動画をちゃんと1つの動画にまとめ上げているので皆さん、えー、ねぎらいの言葉お待ちしてます。<笑>は